今日は最近流行りのオンライン会議でよく起こるハウリングを防止する素晴らしいスピーカーマイクを紹介したいと思いますこちらはマイクにもなりますしスピーカーの役割も果たすもので自動でハウリングつまりエコーキャンセルをしてくれるものです接続方法はこちらの iVision という放送局や防災医療の現場で活躍している会議アプリを使ってお見せします どの会議アプリでもそうですが設定からマイクスピーカーのところをチャット150と選ぶだけです。あとはパソコンのスピーカーのところで。 チャット150を選びますこのチャット150のすごいところはエコーキャンセル機能もそうですがマイクが3つありまして話している方向に合わせて指向性が機能するところですですので円卓の真ん中に置きどこから話してもきれいに声を拾ってくれます2、3人でしたら廉価版のチャット50 もおすすめです今日はハウリングを防止する素晴らしいスピーカーマイクの紹介でしたご視聴ありがとうございます